ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。今日は多摩川を自転車で走ってきまして、京王多摩川駅まで来ました。この赤色で点滅しているところに来ています。京王多摩川駅と京王稲田堤駅の間にある多摩川に来ました。京王線の新型車両の新夜線路が走ってきました。ピンクの前。 鉄橋の三角形のところの橋をトラス橋と言います、まあ、ちょうどトラス橋のところを京王稲田包み方面から急線形がやってきました京王線の急線形は京王線の中では2番目に新しい電車です京王と羽川駅に停車しようとして減速しているようです 川の奥の方にはニカリョウ上瓦石というまあ、取水石というものがあります。神奈川県川崎市側にはニカリョウ用水というのが流れていて、まあ、神奈川県の中で最も古い人工用水になっています。この多摩川の向こう側には多摩ニュータウンがあります。京王多摩川駅付近の高架下には 京王帝都電鉄時代の車門入り境界標があります。探してみてください。東映新宿線が走ってきました。<音声>この色は、よく山手線と間違われるような緑色ですね。この多摩川の 超、えー、えた先は、稲城市になってまして、多摩川梨という梨が有名です。鉄橋の奥が玉摩ニタウンになっていて、長山駅で小田急多摩線と並走します。えー、小田急多摩線は、新寄り川岡駅で乗り換えが必要なので、あ京王相模原線の方が利便性が高くて、リ移動していました。 東京の手前側には慶応各競輪場と慶応フローラルガーデン安住というのがあります。この近くには、 ダイエーの撮影所もありました撮影所でのフィルムを建造するため多摩川から大量の水を調達できる立地が好都合だったみたいですご視聴ありがとうございました